皆さん、こんにちは、こんばんは、このスタン、トとスステです。今日の動画はですね、あの、軽井沢の T シャツを着てるのに、えー、東京の動画です。ほら、東京だ。で、東京に住んでる人々は、すごく忙しいんじゃないですか、みんな。で、なんか、こさての、急いで渡ってるし、なんか、すごい忙しい感じですね、みんな。なので、遠くまで行く、あの、まあ、あ 遠くまで食べに行くのはたまにできなくて、東京でも一日の観光とかできるのかなと思って、今日やってみました。で、朝に、えー、三越前の近くにあるアートオークラリアムに行ってみて、その後に、えー、東洋州のティームラボを行って、で、最後に雲海えー、というのを見て、 すごい楽しい一日を過ごしましたのでみんなに紹介したいと思いますぜひ見てみてくださいピース最初は日本橋のアートアクアリアムについて話したいと思います入ってからこんな魅力的なアンビアンスがすぐ感じますルール的には携帯でしたら写真も動画もどっちでも OK ですけど自撮りの棒やフラッシュは禁止されてます ちゃんとしたカメラの場合、写真のみになってます。私はいつも携帯しかないので、今回は盗撮せずに自由にいっぱい撮れました。全部見せるのは良くないと思うので、ちょっとだけ、まあ、just a taste な感じに表示します。基本的に魚がメインです。金魚が一番多いと思うけど、他の種類もあります。美しい魚とか、可愛い魚、変な魚、 色々ありますでも魚だけではなく水槽の形やライトアップが感動するぐらい綺麗で僕が撮った動画よりは実際に体験した方が全然いいと思います2階に上がるとカフェで休むことがおすすめですこのカフェにめっちゃすごいコップでできてるシャンダリアあとは劇場もありますコロナ対策で演劇が今ないそうです 飲食は抹茶とかデザートなどのものが注文できます。こんな綺麗なものが出てきて食べるのはもったいないですね。まあ大きくはないけど、このアートクリアムがおすすめです。三越前駅から徒歩5分ぐらいです。 これが椿山荘ホテルの夜景です。窓からタイムラプスを撮りました。雲海が始まるとこんな感じに雲が出ます。もちろん自然の雲海ではないけど、都内でこんな広い庭があるのもありえなくない雲が大きくなって真っ白になるから、撮影しにくくなります。カメラを使わずに 今回を楽しんでその後にライトアップの撮影が最高だと思います光が1000光以上で美しくできてます階段の多い散歩コースがあるから歩きやすい靴を履くのがおすすめですパゴデや神社などがありますホタルを見るところも人気あるけど携帯のカメラで写真を撮るのが無理です ホテルに泊まらなくても有料で庭に入ることができるそうです朝の散歩もいい感じですそれで一日の東京旅行が完了しました東京で観光観光観光じゃない<笑>ない。んか恥ずかしい。